北斗神拳に痛い道の戦いはない このけ流してみせよよハハハハハ 何者にもくさいから一人で十分行くか おイ僕とは今よりこの世から消滅する俺様は手段を選ばないぞ探ってせよ you 許さんに言